おはい、今日は何しますか？はい、今日はロングノーズーエレファントっていうお魚にご飯あげていきます。あ、ロングノーズエレファント。はい、この子です。 食とそこで下やん<笑>取れるか。 鼻がピヨーンって伸びてて、はい、でその先に口があってさらに顎のし下にちょろちょろ動いてるやつがあるって感じだな鼻がピヨンって伸びててその先に口があってさらに顎の下にちょろちょろ動いてるやつがあるって感じだな。あそうで 伸びてる顎の部分の下の長いところで今やってるんですけどご飯を探してるっていう。うん 今持ってある感覚砂ですね、うん、このくらいの深さだったら下に潜ってるものが、うん、生きているか死んでるのかを判別することができるらしいですえ、匂いとかね電気だって言われてますね調べたら電気だって書いてあるいやこの顎のところに電気があるの、ね、新電気を噛んでいくみたいなサたっチみたいな感じがあるであーへぇ実際電気も実は出してます電気も出してる、はい はい、電気も顎から出してる。いや、実は電気出すところは違うらしいんですよ。待って。これかな。うん。おお、はい、本当本当本当本当。ああ、確かにね、はい、そ こ, こからあの電気を出してる感が。はい<笑><笑><笑><笑> ビ、ねね、リビリしてたと思いす。